これぐらいの油でもね全然美味しく揚がるんですよはいどうも関口メンディーです関口メンディーです関口メンディーですということでですねすいませんただの酔っ払いでしたすいません今回は僕がほろ酔いということはですねどんどんどんどん加速していきたいので僕が一番好きなおつまみ唐揚げをやります前にも動画でやったことあるんですけどもいろんなポイントをねえっ、ー、と言わなかったなぜなら 動画慣れしてなかかったからなので今回はいろんなポイントをね説明しながらなので や, やっていきますリュウジのバズレシピはいじゃあねえー、っと本当においしいから揚げ本当にこれおいしいから揚げなんですけども僕が。 居酒屋さんでから揚げを頼まなくなったっていうですねえっ、ー、と一品ですあのなぜなら僕のから揚げがうますぎて外であんまり食べたくなくなってしまったっていうようなキり料理研究家になってしまったんですけども今回使うのはですねまあやっぱりから揚げの王様はやっぱり僕ねこのもも肉鶏肉の下処理とかまだんかいろいろあるんですけど別にいらない油ついてればつい て, ついてたほどうまいしくすじあの別に切んなくていいあのそこまで味変わんないのではい これでまたすするかもしれないですけど<笑>まず僕は、えーとはえー、この2等分にしちゃいます。このもも肉をね。2等分にして、でここからですね、えーと、切っていきます。今回 320g 片割塊なんですけども、えー、と全部ね、えーと、均等な大きさにした方が美味しいです。鶏肉ってね、あの片方が厚いんですよ。こうやって切ると。厚い方は、ちょっとね、えー、細かく、細かいとか小さめに切る。こ, こんな感じではい。で これこれぐらいですね、はいこれぐらい。あんまり大きいと、な2度揚げしなきゃいけないので、2度揚げめんどくさいので、やりたくないので、衣が好きだから、どちらかというと、肉はね、あのあんまり大ぶりじゃない方が美味しいと思ってます、僕は。あの一口大で。ねはい、だ9等分、今回しました。肉の大きさはこんな感じです。まあ、ちょいバラバラですね。<笑> 大大きいのから揚げて い, けばいいののからててけばででで、はい、時間差で火が通っても、ね、大丈夫ですこれ10等分してるすいませんあのー、ちょっとねあのー、算数もできなくなった算数もできなくなってしまいましたけどこのあの唐揚げは多分あの世界に存在している唐揚げの中で僕一番おいしいと思ってますのでこれはもう必ずあのもううまくします、はい、でですねでこいつを漬け込んでいきます、えー、まずねお醤油大さじ3 まあ、これで結構ね調味液できるのでえっ、ー、とも う, ちょもうちょっと 400g ぐらいまで全然つけられますえー、3強なのでもうちょちょね気持ちいい入れますみりんもあのー、まあ本みりんでもいいんですけども全然みりん調味料でもうまいですはいでこれ1で酒ですねはい酒を大さじ1、はい、味の素なんですけども えっ、ー、と、結構入れます。えっ、ー、と、小さじ三分の一ぐらいなんで、小さじ三分の一っていうと、だいたい七振りから八振りなんですね。一二三四五六七。八振り。ね、八振り。ニンニクですね。ニンニク一かけ、えー。これね、えっ、ー、と、チューブでもいいんですけども、中、生の方が美味しく仕上がると僕は思います。はい。あの、香りね、えっ、ー、と、吸ったニンニクとチューブのニンニクの香り、全然違うのでね。はい。あの、できれば生使ってください。どんどん。 丸々1個すり潰しちゃいます、えー、で、ここでですね、ナツメグです。ナツメグ は, い夏はえー、ちょっと5分ぐらい、今回はち ょ, ちょっとあの強めにつけます。ナツメグ入れてくださいあの、これをすることによって、非常にですね美味しい、スパイシーな香りがつきますので、ナツメグ入れて、もうね、そうするとね、香りが香る。あそうまあ夏 ナナツメグツメグの香りがしていきますそしてこのナツメグの香りをおかずに飲んでいきますあーお前も今からプレミアムになるんだよ揉み込んでこの状態でですね塊がちっちゃいえー、とそこまで大きくないので今日20分から30分このままつけておきますあの常温常温でつけて 唐揚げやっていくんですけども至高の唐揚げっていうことに、えー、させてください、えー、なぜかというとですね僕あの唐揚げ相当いろんなレシピやってるんですよ多分ね 10, 10超えるんですけども僕の唐揚げのレシピってこれ以上うまい唐揚げ作れなかったので、えー、これが至高ですはい唐揚げの、えー、油の温度これね中火ですで汁気をちょっと絞って片栗粉につけていきますであの あのねあくまで僕はでですよあくまで僕は衣たっぷりつけた方がいいと思ってるので衣はね熱ければ熱いほどうまいのででこれを数個作っていくんですねまんべんなくつけていくそしたらねもう大きいのから揚げていくまぶして揚げていくあとはね揚がったものからあの順に揚げていけばいいだけですからねで揚げていく。 あの、たまにねこの調味液に片栗粉をまぶしちゃう方いるんですけどもこの唐揚げの場合は水気を落としてからはたいてくださいその方がねおいしく仕上がるあのカリッと仕上がるんねでねでタッぷりつけて揚げていくこういうところにねで、最後の1個も入れちゃいます二度揚げは僕はしないですえなぜかというと、えー、肉常温に戻してますし二度揚げ する必要がないから大き い, いから揚げだと二度揚げする必要があるんですけども、えー、これぐらいの一口サイズのから揚げだったら二度揚げする必要ないですと油の量もこれぐらい少なくていいですこれを、えー、揚げていくとやっぱり、ね、醤油のタレの、えー、香りがすごく香ってくるのでこれで、えー、プレミアムになれる、うん、あプレミアムに俺はなるこ、うん、のチャンネル初めて見てる方はあのー、こういう寒いのがこのチャンネルの特徴なので。 えっ、ー、と、あんま気にしないでくださいね。はい。いいですね。これぐらいの油でもね、全然美味しく揚がるんですよ。で、全体が揚がるまで、ちょっと揚げていきます。温度はね、中火から動かさないで大丈夫です。ここら辺はもう揚がってるかな。ここら辺はね。こ, こ, この状態でもまた火が通るんで。これも、えー、ちっちゃいので大丈夫です。トイプードル色になったら、揚げていきます。この唐揚げがうまいのよ、また。でもちょうど揚がりましたんで。 この状態で、えー、とちょっと、ね、休ませませす、あのー、23分で大丈夫です23分、えー、と休ませて、えー、と中までじんわりと火を通していきます23分休ませましたので、えー、こいつを、えー、と持っていきますぐらいの感じで持ってって、あのー、いただければなと、ね、レモンがあると随分さっぱり、えー、といただけますので至高の鶏リカ揚完成でございます それではではすね、いただきたいいと思いますいただきますいやこれ絶対合うだろうではですね、okay. いただきますうお前が一番うまいあっホに大好きなんですよまあ僕は料理研究家なのでいろんな料理やるんですけどもこれはもう個人的に一番好きなんですね これと、ビールやっぱりですねビールもいいんですがジャックダニー唐揚げのあまりのレモン盛大に飛びしたやっぱねハイカラじゃないかなハイビーもいいんだけどねハイビーもいいんだけどハイビーじゃねえやハイボールとビールだ。レモンもちょっと絞りますよこれ でもは、ね、この皮目を下にして絞るとね皮のこの飛沫が飛ぶんでいいと思いますうん最後ああ生きてるめっちゃうまいやん当この唐揚げ超えるもんもう僕はないと思いますね一度揚げしかしてないんですけども衣はサクサク中はジューシー 味もしっかりついてる香るナツメグの香りたまらんたまらんばいずっとこれで飲みたいずっとこれで飲みたいこの唐揚げは片栗粉しか使ってないのでお弁当には向きますお弁当にするとそのまがしなしなになっちゃうんだこれ揚げたてが本当にうまい揚げた瞬間ハイボールと流してください揚げた瞬間食べる このふわっと香る厚めの今回ゴフり入れましたけどスパイシーなのが欲しい方はもっと入れてもいいです至高の唐揚げはこれがありえない余計なコツもいりませんので僕が生きてきていろんな唐揚げ食べましたけどこいつがもう本当にナンバーワンです皆さんと一緒に楽しみたいぜひ作ってみてくださいちょっと裏事情の話をしてみすねあーで皆さんはですねえっ、ー、と あの揚げ物してる時にビール飲まないでくださいね。なぜかというと、ビールこぼしちゃったら大変なことになりますから、はい、僕は大丈夫ですあの。カットすればいいから、こぼしたら。